あなたはインターネットを利用するとき自分のプライバシーがどの程度保護されているかを考えたことがありますかマイナーなサイトや URL が HTTP から始まるサイトに接続しなければ大丈夫と考えている人も多いのではないでしょうかしかし 現状はそんなに甘くはありません YouTube や TwitterWikipedia などでは第三者があなたの行動を追跡している可能性がありサイトによってはサイト側がどこの国から何の OS でどのコンテンツを視聴したかを追跡しています どのくらい追跡されても何の問題もないと思う人もいるかもしれません確かにこの程度なら大した問題はないでしょうしかしその程度の漏洩すら起こりえない環境でインターネットを利用できた方がセキュリティ面において安全なのは言うまでもないのではないでしょうか よりひどい事例もあります例えば一度ログインしたサイトではあらかじめアカウント名とパスワードが入力されているということを経験したことがあるのではないでしょうかこれはクッキーというシステムによるものですクッキーとは 特定のサイトのアカウント名とパスワードに関するデータが記入されたファイルがサイト側のプログラムにより自動的にあなたの PC 内に保存される仕組みですここで皆さんはコッキーはなぜ危険なのか疑問に感じたのではないでしょうかむしろ便利だと感じた人もいるかもしれません 皆さんはコンピューターウイルスに感染したことがありますか感染したことがある方はご存知かと思いますがネットワークに接続されたコンピューターには不正侵入される可能性がありますここで皆さんに質問ですあなたがログインしたサイト全てでコッキーを有効にした状態のまま長期間 利用ししたとしますそしてそのコンピューターが不正侵入された場合どのような被害が起きることが考えられますかあなたのアカウント名とパスワードが漏えいすることは確かですこのようにインターネットはプライバシーが筒抜けです では、どのようにすればプライバシーを保護して接続できるのでしょうかそれは次回の動画で紹介します。お楽しみに。